今回紹介するのは世界で一番保冷力の高いクーラーボックスキャニオンクーラーラを紹介しますキャンプでクーラーボックスといえばイエティが一番有名だと思いますがあれってめちゃくちゃゃく高いんですよね例えば 37L のイエティは税込6万6000円ですがほぼ同じ容量の 35L のキャニオンクーラーは税込3万7000円となんと 45% 安い金額でで購入すすることができますそんなに安いんなら性能もしいいんじゃないって思うかもしれません しかしアメリカの大元キャニオンクーラーはもう打倒イエティを掲げていてもうイエティより安くそしてイエティより氷を長持ちさせることを目標にクーラーボックスを作ってるんで性能や品質はイエティと同じかそれ以上なんですけど価格は約半分とめちゃくちゃコスパのいいクーラーボックスになっていますここでキャニオンクーラーの公式ホームページを見てみましょうなぜキャニオンクーラーは買うべきなのかというページを日本語訳してみますはいいいきなりり一貫しててイエティより優れていると 公式がページの一番上でっっちゃっています公式だけが勝手にイエティより優れていると言ってるわけではありませんアメリカの「ウィールド・ライブ・マガジン」の比較試験では全米保冷力ランキング1位を獲得インスタグラムのフォロワーが230万人にもなる。 アメリカの車系情報サイトのモータートレンドの比較試験では主要なクーラーボックス6種類を同一条件で氷の保持力を比較した結果イエティは6日目に溶けてなくなりましたがキャニオンクーラーだけが7日間氷が残っていたという試験結果になったと発表していますその結果キャニオンクーラーは星20個中19個イエティも星15という評価になりましたその他クーラーボックスの情報だけを発信するウェブメディアベストクーラーレビューや インスタグラムが20万人、YouTube は 2.5 万人の登録者のいる、キャンピングカーや車、アウトドア関係の情報サイト、エクスペディションポータル .com、その他多くのウェブマガジンやブログ、YouTube など、たくさんの比較検証動画がありますが、どれもイエティとほぼ同じ性能だから、キャニオンクーラーが一番コスパがいい、との結論で締めくくられています。トラストパイロットという、日本でいう価格 .com のような比較サイトでは、3564レビューあるのに、評価 4.9 と、 火のつけどころのない評価を言っていいます、まあ、いくつかの海外の比較試験のサイトではイエティの方が、えー、キャニオンクーラーより氷が長く持っただったりとかイエティじゃない別のクーラーボックスの方が長く持ったっていう試験もあるんですけど大体どれも誤差数時間なのでもうほぼ同じ性能だと言っていいのではないでしょうかちなみにキャニオンクーラー2リットルのペットボトルが縦に入りますイエティは入んないですクーラーボックスいっぱいの氷を家庭用冷蔵庫だけで用意できる人は少ないと思います キャニオンクーラーであれば購入する購入の量や追加する量も減るので節約になりますクマが襲っても壊れないベアレジスタントも取得実際に襲われても壊れることはありませんあまりにも丈夫なのでこのクーラーボックスをボブスレーの乗り物にして競う大会が開かれていたりと現地アメリカでは熱心なファンがいます忘れないでほしいのがこのキャニオンクーラーは。 同容量のイエティよりも 45% も安い3万7000円で購入できるということですイエティってめちゃくちゃ価格が高いんで手が出なかった人はもちろん今からこうイエティを買おうとした人は、まあ、代わりにこのキャニオンクーラーを買えば、まあ、差し引き大体3万円ぐらい手元に残るんですよねその浮いた3万円で、まあ、別のキャンプ道具を買うのもいいかもしれません実際、えー、クーラーボックスで6万6000円ってめちゃくちゃ高いからもう奥さんとかね、えー えー、彼女とかにこう怒られたりするっていう話をよく聞くんですけども、まあ、キャニオンクーラーだったらね、えーっとまあ、このイエティと同容量で3万 7,000 円でこっちのちっちゃいモデルとかだったら2万円台とかで購入できるんで。 かなりね奥さんとかも説得しやすいのかなというふうに思います実は僕最近このオレンジのジムニーを購入したんですけどこのキャニオンクーラーが乗ってるこのルーフキャリアこれ大体3万5000円ぐらいするんですよねこういった大きなクーラーボックスとかをこの中に入れてたらかなりの容量を食っちゃうじゃないですかねだからできればこの天井に載せたいそんな時にこのイエティとキャニオンクーラーの価格差のこ3万円でお使いの車のこのルーフキャリアみたいなのを買って上に乗せた方がキャンプ・オブ・ライフめちゃくちゃ上がると思いませんおっ と, っと 手が滑ってジムニーのルーフキャリアからクーラーボックスを落としてしまいました高さ約1 8メートルからの落下でしたが中身が飛び出ることはありませんでしたクーラーボックスの方はというと傷こそつきますがへこみもなく壊れていませんさてこのキャニオンクーラーはイエティと同性能もしくはそれ以上だけれども値段は約半額ということを分かってもらえたと思うのでこれからは実際にこのキャニオンクーラーにフォーカスを当てて紹介していきたいと思いますキャニオンクーラーはあのグランドキャニオンがある場所 アメリカのアリゾナ州に住むジェイソン・コステロが2010年に設立したメーカーですグランドキャニオンにはコロラド川が流れておりジェイソンはこの川を1週間かけてラフティングで冒険するのが趣味だったそうですしかし当時は1週間氷が持つクーラーボックスがなかったのとグランドキャニオンに住むクマから1週間分の食料を守る必要がありましたそこでラフティングの仲間たちと研究して生まれたのがキャニオンクーラーですアリゾナの砂漠やグランドキャニオンコロラド川の濁流そしてクマなど 過酷な環境下でもククーーラーボックスとししての機能を果たします。今回シークアウトサイドのレッドクリフやシマロンなどの正規販売代理店を務めるトレントワさんが日本正規代理店となり正式に日本でリリースされることになったキャニオンクーラー日本ではまず5種類のキャニオンクーラーが発売されます今お見せしている数字は本来リットルではなくクオートですが、まあ、1クオートはもうほぼ1リットルなので分かりやすくこれからはリットルで読んでいきたいと思います22リットルのアウトフッター22 最も小さいサイズでこのモデルだけドレンプラグなしです35リットルのアウトフッター35イエティのタンドラ45よりほんの少し小さいサイズですイエティと同性能ですが価格は 45% も安いです55リットルのアウトフッター55イエティタンドラ65と同じポジションですタンドラ65は7万7000円ですがアウトフッター55は4万2800円とこれも 45% 安い価格で購入できます その他縦に長い22リットルのスカウト22天井に収縮性のあるロープがついていますタイヤがついている30リットルのミュール32はスーツケースのように伸ばせる取っ手がついていますこの5種類が本日から日本で発売されますアウトフッター22はソロキャンプで1泊2日のキャンプにアウトフッター35は2人以上のキャンプにアウトフッター55はファミリーキャンプにスカウト22はソロキャンプでルーフキャリアにクーラーボックスを寝せる人に ミュール30は車から離れる必要なるキャンプ場や釣り人におすすめかなと思います例えばミュール30やったらこういった使い方もできますこうやって持ってきてのよいしょとはいこんな感じですねもちろん他のクーラーボックスも、えー、乗っても全然壊れないんで大丈夫なんですけどミュール30はこの車輪が付いてるんでより運びやすいかなとい う, うに思いますなんでこういったルーフキャリアとか使ってる人はこういった車輪が付いてるミュール30はめちゃくちゃおすすめですアウトフッター22とスカウト22は同じ22リットルですが 形や装備が異なりますアウトフッター22は普通のクーラーボックスで目立つような装備はありません持ち運びは肩にかけるショルダーのみで取ってはありませんアウトフッター22の強化版がスカウト22だと思ってもらって OK ですアウトフッターにはない溶けた氷の水を抜くドレンボルト天井にあるネットキャリアなどに固定するためのタイダウンなど22リットルですが大容量モデルと同じ装備を持っています アウトフッター22とスカウト22はご覧の通り負担の厚さも違います1泊2日や2泊3日のソロキャンプしかしないのであればアウトフッター22かスカウト22が選択肢に入ると思いますミュール30はスーツケースと同じように使えるので駐車場から遠いキャンプ場でも大丈夫です取っ手を伸ばしたまま蓋を開け閉めできる点もグッドなポイントです アウトフッター35と55は大容量モデルとしてファミリーキャンプで3泊も4泊もする方にうってつけです。安くて性能がいいのでキャンプだけでなく釣りや漁師などにもおすすめです。氷が7日間溶けないのであれば一つあれば災害時にも活躍します。停電などで冷凍庫が使えない時冷凍庫の中身をすべてクーラーボックスに移せば数日は持つと思います。 いいと で, かかたでしう本日3月21日春分の日に日本で正式に販売されます。ということでフリートークなんですけどもぶっちゃけですよ、マジで本当にぶっちゃけ結構ね、キャンプ界隈の人見てると思うんですけどもイエティのユーザーも多分結構見てると思うんですけどマジでイエティのイエティの方が優れてることってあんまなくない 確かに、えっと、その条件下によってはイエティの方がこう氷が長く持ったみたいなのあるんですよ。1週間持ったとか、逆にキャニオンクーラーの方が1週間長く持ったとか、そういろいろあるんですけども、それ以外ほぼ一緒やし、なんならキャニオンクーラー2リットルペットボトル縦に入るし、で価格 は, は半額ぐらいやしっていうことで、これは僕がこのキャニオンクーラーの動画を作ってるから、まあ、そう言ってるんじゃなくて、マジでその何、情報、この今回の動画でお見せした情報を客観的に判断しても、 戦入家なしで見ても、えキャニオンクーラーの方が良くないってなるくないですかって思ったぐらい、えー、すげえ完成された、えー、コスパの良 い, い、えー、クーラーボックスなんじゃないかなというふうに思います。ね、あのー、多分動画の中でも言ってたと思うんですけど、このキャリアがね、僕、ジムニーのキャリアが3万5千円ぐらいして、だったらイエティね、差し引き3万浮いたやつでこれ買って上にね、えー、っと、物乗せれるようにした方が、よっぽどいいんじゃないかなというふうに思ったりで、しかもね、やっぱイエティが高いから買っちゃダメってね、奥さんに言われてる人たちも、キャニオンクーラーだったら、 いいいんじゃないみたいな半額やったら、えー、いいよって言われたりとか、えー、そういうのもあるんじゃないかなといううに思いますなんで、ね、イエティに手が出せなかった人ほど、えー、キャニオンクーラーすごくいいと思います、えー、っとまだ正式リリースされたばっかなんで多分そんなに、ね、日本に在庫ないと思うんで、えー、ぜひ、えー、急いで、えー、購入してくださいこれからね花見の時期にもなりますしまあ、常になたらクーラーボックスかなり売れると売り切れになっちゃうと思うんで夏前に えー、早めに買っておくとといいいいんじゃないかなか思いますでここにね、えー、5種類の、えー、クーラーボックスあるんですけども、えー、それぞれねこう特徴があってすごい、えー、選びやすいかなというふうに思いますソロキャンプだったら22リットルのアウトフッター22か下のスカウト22になると思うんですけど、ね、こスカウト22はねすごくいいんですけどもこれだけね、あのー、縦に入んなくてペットボトル2リットルのペットボトルがそれだけねちょっとうん、なんでなんだろうなっていう、あのー、容量は一緒なんですけども蓋の厚さがね、えー、スカウトの方の下の方が 分厚くてその分え2リットルのペットボトルが入らなくなったっていう感じですねえと氷はその分長く持つんですけど2リットルのペットボトルは入らなくなったっていう感じですねなんでそんなふうにしたのかなっていうふうに個人的に思うんですけどまあでもえソロキャンプやったらまあスカウト22がえ選択肢に入ってくるかなというふうに思いますまあ1泊2日だったらね22リットルでいいと思うんですけどソロキャンプで3泊とか2泊とかするならまあこの車輪付きのやつでもいいかなとい思いますえフリートークの最後なんですけどもよくねまあイエティもそうですけども あんまり思ったより氷が長く持たなかったみたいな書いてる人たくさんいると思うんですけどそれはねクーラーボックスの最大の能力を発揮する使い方ができてないからえそうなんじゃないかなというふうに思っていますクーラーボックスの容量があるじゃないですか中のねその3分の2とかをえ氷で埋め尽くさないと本来の性能も発揮できません例えば 1kg の氷をこの大きいやつに入れて1個だけ入れてで1週間持ちませんでしたっていうとまあそれはそうだよなっていう感じですね こういった大きいクーラーボックスだったら1 0ロぐらいの氷を入れないといけないし、まあ、こういったちっちゃいのあっちゃったら1キロとかでもいいかもしれないけど、まあ、そのクーラーボックスのまあ半分ぐらい半分以上ぐらいの氷は絶対用意しないと1週間とか持たせることができないんでイエティのクーラーボックスでもキャニオンクーラーでもあんまりこう氷をっ た, 持, たん持ってないなって思ってる人は多分それね使い方がちょっと。 氷の量が少ないんじゃななないいいかなとい う, ふうに思いますなんで、えっと、キャニオンクーラーでマジでこれで、ね、1週間氷持たせようと思ってる人はしっかりね氷を3分の2ぐらい入れて残りの3分の1のねとこに食品とか入れて、えー、もらえたらなというふうに思いますということでキャニオンクーラーの紹介動画はこれで終わりです、えー、これからね多分日本のクーラーボックスの結構スタンダードになってくるんじゃないかなというふうに思うので えー、ぜひ気になる方は、えー、概要欄の方にね、えー、購入先貼ってるんで、えー、気になる方はぜひチェックしてみてくださいいうことで今回の動画これで終わりだろういうことで今回の動画これで終わりたいと思いますまた次回の動画でお会いしましょうバイバイあそうだ次の動画は多分このジムニーの紹介動画とか撮ろうかなというふうに思います、えー、気になる方はぜひ次の動画をご覧くださいバイバーイ